こん に, ちはこんにちはよさこい魂愛いです。この7人、神7人、盛大な手拍子をよろしくお願いいたします。参ります。よさこい魂はい。よさこいソウル。 Bye. ありがとう